今からルーテラン城への進撃を開始する敵の防御は堅い城門を攻略するため部隊を3つに分けて作戦を進める左翼部隊は西側の城壁に上り中央突破の強盗砲を築け トムラ このまま城門を突破するぞ なければ。 任せて早くシュエリットを頼んだぞこんなところで死ぬなよ。 任せよ シリアン余が何の策もなくただ待っていたとでもシリットだからお前には王の資格がないというのだ<笑>貴様の父のようにな貴様は王ではないいいな私こそが真にルーテランの王だうっうっうっうっうっうっうっ 観念しろシュヘイット、うん、これで終わりだ<笑>それはどうかな、うん、これは悪魔の力<笑>悪魔に魂を売ったのかシュヘイット売るいやシリアンこの力は世のものだ要は悪魔すら支配したのだ<笑>この力で。 ついに世が王に王貴様がいたかシリアンなどに従うとはその腕惜しいなどうだ真のルーテラン王に忠誠を誓わないかそうか愚かなシリアンと運命を共にするのかならば貴様に残るは死だけだ は、ね、<プレ>い <primera> <プレ><プレ><プレ> <笑>あのシュヘリットを倒すとはやるではないかゲートを開けおやせっかちなお方ださあお待ちかねの舞台ですよバルあの悪魔は一体<笑> が望むとはどういうことだか甘いどうかお静まりをバルタン様。おもちゃは残っております、ね、シュヘリットを倒したものですなかなか楽しめるかと君は食わぬがお前よりその代わり今度邪魔したらただでは済まさぬぞ分かりました 私のことはお気になさらず思う存分お楽しみください。はい 切らせてみよう、ルーテランのようにな。<笑>なかなかしぶとい。だが遊びは終わりだ。止まれ。お前の相手は私だ。バシャの剣、やっとまともにやり合えるようになったんだ。死<笑>ね<めえ>！死ね！ 雑誌ごとけがわしの邪魔を背負って<笑><笑>わずかに足りなかったか<笑>魔獣軍団長相手にここまで渡り合うと。 やはり覇者の剣の力かかまい待ち望んでいた時がついに来たかま い, <笑>かまい貴様一体何のつもりださすがは魔獣軍団長力がみなぎる そ<笑>の怖い顔するなお互い欲しいものが手に入ったのだろう思う存分勝利を味わっておけよ今をあの悪魔何を企んでいる<笑>とにかくこれで長い戦いが終わった ようやく帰ってきた陛下ご無事ですかシュヘリットはどこにシュヘリットは倒れたならば陛下早く王座に勝利の宣言を今私がいるべき場所はあそこではない これが勝利だと言えるのかここで流れたちはすべてルーテランの民のものなのに 考えに浸っている場合ではないルーテランの兵士たちよ戦いは終わっただが周りを見よ多くの者が倒れたルーテランの栄光の壁が赤く染まった 我らは一体何のために戦ったのか愛する家族我々の子供たちが生きていく明日のために戦ったのだ堂々と頭を上げようここは騎士の国ルーテランでありそなたたちこそがルーテランだもう一度我々の歴史を築いていこう 我々の決意は決して揺るぎはしない栄えある先祖の誇りを受け継ぎルーテランは再び栄えある騎士の国として立ち上がるのだ見るがいい君たちの作り上げた光を新たなる 夜明けよ。